73「73食堂で電話で予約」「2」73「73食堂で電話で予約」「2」「こんにちは」「日本の寿司屋です」「こんにちは」 日本の寿司屋です。今晩、予約できますか今晩、予約できますかすみません。もう予約がすべていっぱいです。すみません。もう予約がすべていっぱいです。本当ですか残念ですね。 本当ですか残念ですね。できる、できる。すみません、すみません。予約、予約、残念だ、残念だ。